こんんばはルスです、えー、今回もタイム g h t をやっていきたいと思いますえー、っと前回からね、えー、進んでます実は、えー、なぜかというとですね、まあ、実は録画をしていたんですが、えー、録画を失敗してしまいまして、えー、もう一回やり直そうということで、えー、2度目の チャレンジですね今回はちゃんと録画できていることを祈っていますが、えー、ですので、えー、通常の、まあ、初見ではないプレーがちょっとしばらく続きます、で今、右上に、えー、放送という今チャプターになりまして下水道トンネルを通ってアンテナ島へ行くという、えー、目標になっていますけども前回あの、登ろうとしてなかなか登れなかったね。 塔にようやく登れまして、で登ったところにここにトロイがいたので、まあ、トロイと話しかけたとトロイに話しかけたところ、えー、このねエリアで一番高い塔に登って、えー、増幅器をねアンテナの増幅器をつけて取り付けてくれというミッションを受けました。でその第一弾として。 地下道トンネルを通ってアンテナ塔へ行くというのが、えー、今回の目的になりますであの今見えてるねあの赤白 の, の鉄塔あれがあ目的地ということなのであそこへ向かってね、えー、じゃあ進んでいきたいと思いますえー、っとね残念ながら初見プレイの時は相当ひどいプレーだったので、まあ、わたわたわたわたしてなかなか面白かったんですが残念ながら全部ね 録画できていないというちょっと悲劇に見舞われましてあれこれどうやって出るんだっけ仕方なくまあこうやってね再プレーをしようと思ったわけなんですけどもよいしょなんだなんだなんだなんだなん だ, なんだどこ行ったおーおーおーおおおお出た これ前もそうだったんですけど、まあ、一番下まで落ちちゃうんですよねでゾンビが騒 ぎ, 騒ぎ始めるとよいしょよいしょあそこから出たいので てましたねねでです、ね、今、この持ってるビリビリ武器なんですがこれちょっと改造しましたタヒールの武器を、えー、改造してビリビリにしましたねあとは、えー、新しい攻略マチェーテを持ってきたとで銃は変わらないですねあハンドガンもう弾 0?3 発かあらら ら, らちょっとこれはまずいですねよし。 じゃあこれでやっていきましょうでなかなかね、あのー、動画をご覧になっているもどかしさを皆さんも感じていらっしゃるかと思いますけどなかなかうまくならないなというふうに思いだと思いますが、えー、9本も、ね、10本も今、動画を撮っているように。 撮っていていも相当やり込んでるように思われるかもしれませんけど実はまだこれねえっ、ー、と3回目です3時間目というかおおどうしたういどうした大丈夫かお兄さんあああありがとうしゃああいボーマーがいたちょっと待った 目的はでもこっちですね。うん。まあ、まだね、えっ、ー、と三回目、一回にこれ大体一時間ぐらいなんで、一時間もないかな。まだ全然あの復帰して間もない。えー なのでちょっと多めに見ていただけると嬉しいですねよいしょえー、っとだいぶまだ先ですねこっちじゃないかん下水道に入るはいはいはいうわいたそうよしで あ, あそこ落ちてるなよいしょよいしょねよいしょでこの橋桁の下に入り口があるみたいなんでよっしここから行きます あれ<笑><さて><笑>はい。<音声> はいというわけで、えー、今左下にね、えー、出ていましたが、えっ、ー、とアンテナの増幅器をねアンテナに取り付けることであ電波の増幅器をねアンテナに取り付けることで、えー、外のお人間にコンタクトを取ろうじゃないかという提案をね。 サービーがしてきてきでそれを今実行しようとしているところですねよっんんよいしょ初見ではないにして も, もう道なんて全然覚えてないんでねえー 何だ何だ何だ何 だ, だ, だどこだっけはいはいはいはいこれもねまあちょっとその録画できてなかった動画でもちょっと言ったんですけど説明不足ですよね基本的に<笑> こうちゃんと次ここだよとかまあそこまで優しくはしてくれないでしょうけどあまりにもね分かりづらい字幕も小さいしかもああいうえ触れるものに対するアイコンも小さいもう何せ全てがねえ分かりづらいですねえった何してんの よ い, しょいた<笑>さてちょっとここから慎重に間違えた ちょっと待って三人に囲まれてましたねちょっと真剣に行かないとまずいですねおハいきなり。ちょっとえー怖、ハハハハいハハハハハハ よおお強い強いこのタヒールの剣はなかなか強いですねガーゼかアルコールが欲しいな取れるものを取っていく でです、ね、これどこにもちょっと行きようがないみたいなんで飛び降りてみます。 I'm above ground and still in one piece. Oh, good. Now listen, you'll need the key card to the substation. Otherwise, there'll be no power to the antenna. Okay, where do I get this card? You'll have to search the containers. It'll be in one of them. b u t I have to search the place? You mean the card might not even be here? No, no, it's, it's there, mate. It's just the last guy who tried to do something like this made it to one of the containers before we,、um, というわけでコンテナの中でねちっちゃいカードキーを探すっていうまた鬼畜ないやーお前ーミッションをやりますよしここにコンテナがあるのでちょっとえ<笑>っえっえっえっっえ う わ, うわボマボマボマちょっちょっ来い来い来い来い来いこいいほら来いったいいパンチ食らってしまったでボマーはもういないですよね よしよしよし一回にないうわうわちょっと待ってちょっとボーマーちょっと待った よし、じゃあ次のポイントいきますうわ痛い痛 い, たい何うそだろまずいあー落ちてしまったどうしようかな登れるかな 登れるっぽいですね。よしょ。ああ、助かった。<笑>いや。ちょっと待った。はまった。よし。まず一箇所目。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。怖い怖い怖い怖い。 ないですよねいしょ次ここよいし ょ, で次ここよいしょおアルコールナイス久しぶりのアルコールですね ここもないですねじゃ あ, あの独々モンスターがいるここが正しいとこかないてっえっ<笑>何をされて何をされてやられたんですかね今そんな一発でやられるような わわわわわわわわまたエグ い, いところから。